えー、こんにちは、黒田和之です今日もごご視聴ありがとうございます。今日はこのレンダー片手でレンダーこのロールですねおすごいと思うかもしれないですけど意外と簡単ですえっ、ー、と持ち方としてはこうギュッと握ってギュッと握ってでここのこのリムショットにこれ遠いとできなくなるんでこれをギリギリ近づけますでこう上からこう押して上げるときにこのままギュッと握ってるとこのまま 入れてこう押し付けて抜くみたいなイメージですイメージ的にはこういうでもう本当はポイントはギュッと握ってこのリムショットに近づけるとすぐできますあとは音を揃えて。 な、まあ、なかなかこれ左手できるといいんですけどねこれを今左手練習中意外とできない<音楽>ギュぎゅっと握る感じと安定させる感じはちょっといるので<音楽>これ左手できてね右手で。 練習するとすぐできると思うのでぜひやってみてください、えー、本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました